あなたは進める子…でしょ今行くよ…ミオリネさん最さんはいつも私を前に進ませてくれる優しい魔法使いなんです戦い…失う悲しみもないです約束したんです…ミオリネさんの誕生日まで私…負けません機動戦士高達水星的魔女 Season 2与日本同日放送4月9日起 ANIMAX